あれば良い、あ、ちょっとほどけちゃって。そんなに凝る必要はないです、ね。これがインジゴ粉末ですね、これ市販のものです。お湯を足して、水酸化ナトリウムね。で、この、えっと、インジゴと。水酸化ナトリウムね、アルカリがちょっと馴染むまで、数分置くんですけど。ここに、あの、還元剤であるハイドロを入れますね。 イイドロサルファイトのことなんですけど製品としてはね、えー、こういう名称で、えー、っと売られてるものですこれを加えて加熱して繊維液を安定させますインジゴはアルカリに溶けてる間はねいわゆる水溶液の状態で安定してるんだけど空気に触れてね酸素と反応することで 水に不溶性の染料になるわけですね。いわゆる陰状という形になるわけですね。アルカリに溶けてる状態はね、こう黄緑色っていうか、まあ、ロイコ体っていう状態になってアルカリ、えー、還元状態にあるわけですけど、これが酸素に触れると青くなるわけです。えっと水に溶けない状態、染料の状態で繊維に固着する。と、それを藍染めっていうのはそ、それを化学反応ですね。酸化還元反応を利用してます 木綿を準備し ま, す、ね、まあ最終的にはこんな形に染まるんですけど染めたいね木綿のこの大きさ重量も本当はちゃんと計算するんですけど大体この分量だと23枚グループ実験なんかでね二、まあ、3, 3枚三4枚ぐらいは染まる量なの で, でこの木綿をですねまず絞り染めをしたい場合はそれぐらいの 模様がつくような折り方をすればいいと構わずこうたこ糸とかで絞っていわゆる花傘絞りとかねそういうのが一番楽なんですけど長細 く, くね束にする染まれば良いということなので折り方に関してはねまあ実験の本質ではないのでね絞った部分がねこう白く抜けたりするので、まあ、適当にこうやってもいい感じで。 つけた時にこう緩んだりしないようにしっかり縛っておけば良いという程度のものです。えっと、この後はこの線をね、あのこのハンカチね、これただつけてこれ上に引き上げるだけですね。これ繰り返すだけですね。えっと、このアルカリ中ではこういう風にこう黄緑色とつけては空気に させ、つけては空気を入れさせます。ちょっとしばらく置いておいてみますか絞ってみます絞ってね、こう、空気に触れるとたちまちこう、青っぽくなってえっと溶液の状態がね ロイコータの時の黄緑なのでちょっと色がねあの分かりにくいんですけど、まあ、こうして見てる間にどんどんど ん, どんこう青くなっていくのが分かりますねち ょ, っ絞ってちょっと染めたサンプルがちょっと小さすぎるのでね、えー、ちょっとカメラでわかりにくいと思うんですけど肉眼ではもう見る見る 青くくなってくるのがわかりますこ の, 紐の部分がねもうかなりこう染まっているので青く染まっているのがわかると思うんですよね。まあ、これは後でこうほどいて洗っちゃ洗っ洗ちゃうんですけど、はい、だいぶ藍染めだし青みが出てきました。でこれも本当は流しでね水でじゃあじゃあやりながらやるとあのやりやすいんですけどで撮影所ねちょっとここにため水を置いてここで 実際に、余分な線量を流してですね、余計な線量を流しておくんですけどもちょっと緑色なのわかりますかね、少しまだ。これが空気に触れていくとどんどんどんどん青くなって水に溶けにくくなるので、水に不要な染料として繊維に絡みつくと。中途半端なんですけど、これでもうほどいちゃいますね。 いいちゃいますしっかりとこう絞っておくとこの、ね、今緑になっている部分がね染料が抜けて白っぽくなるはずなんですけどちょっと中途半端だったりすると染料が中に入っちゃうのでねでこう空気にさらしてもうちょっと広いところでねこパタパタパタってやるとね青くなるのはねこう分かりやすいんですけども流水で余計な染料を取って絞って。 開いて、まあ、空気に当てるとこうパタパタ空気に当てるとどんどん酸素と反応してこの緑色っぽかった部分がねだんだん青くなるわけですいわゆるインジゴカラーになるわけですねまあ絞ったところにこ染料が入らないので、まあ、模様ができるとこれまあ前にやったやつなんですけど、まあ、こんな形であの絞り方でだいぶねあの模様が違ったりするので。 こことかは科学実験とはね本質的に違うところなのでいろいろ工夫すると良いかなと思いますね。ちょっと模様の出方がですね不自然なんですけど実験としてはこんなもんかなと。